はい、こんにちはスーパーアクシ先生です今日ご紹介させていただく商品はトルネードラカンさんの半袖ブルトンですじゃあ特徴はこの外のポケットから中の機械の操作ができるですごい便利なポケットになっております、はい、それとこちらバッテリーがメッシュになっていますこメッシュにすることによってバ ッ, テリーのバッテリーを冷やしてバッテリーの本来の性能を上げることができます、はい、でもう一つの特徴はこちらですね 首のこの芯ですね。これがすごい。しっかりしてるんですけど、これがしっかり沿って風を。循環の風をこう首回りが強烈に排っします。これでかなり目の温度が下がります。はい、こちら価格の方が4290円になっておりますの、ね、で、皆さんよろしくお願いします。